<笑>でもミナちゃんはお前の人〇〇〇こしちゃった<笑>で、どうだったとにかく、ソウちゃんは、あの、病〇みなさんこんにちはソーソチャンネルです、ソウ太郎ですイエーイ今日はなんとですね、スペシャルゲストにお越しいただいてますタガキマンペイくんですイエーイマンペです全然スペシャルじゃない純レギュラーですイエーイ <笑>えーっと今チラッともう映ってままししたけどど、えー、本当のススペシャルゲストお呼びします、うん、激イエロー福井美菜ゃんでー福ち、えーえー、うもいや、念願でー。<笑> ねいつも呼んでくれないんですよなんかあのこそこそ二人で仲良くしていつもはみ込みしてくれっていういじめを受けている感じで<笑>今長文で皆さんが「出、は、たい!」うん、って言ってくれてそう出たいんだねも う, もう何回かね何回か言ってねそそそそうそうそうそ う, そ う, そう今日もちょっと若干無理やりあ<笑>あのねあのハハちゃんが。 あの、おしゃれなカフェを予約してくれて、で、そこでご飯食べたんですけど、え、なんと、美奈ちゃん、あの、僕が今度絵本出すということで。おめでとうございます。そ, す、ねえー、その、お祝いの本だっ、うん、たんですね。ね写真、はい、俺いただきました。すごいー。びっくりした。びっくりした。<笑>したで、本当は天気が良かったら、そのテラスの席で、とろって、思ったんですけど。あいにくの、あいにくの、<笑><え><笑><笑><笑> 雨男ワン君の<笑>昨日はね、めちゃめちゃいい天気だったんですよ<笑>そうなんですそんなわけで、急遽場所を変えて撮ってます、はい、ありがとう、みおちゃんいやー、おめでとうございま す,、ね、いますありがとうございますうあ久しぶりだねいやーめちゃくちゃ久しぶりだねたまに会ってるんだけどね、みんなでもね、まあ、まあまあね、たまに、ね、ハイミング会ってるねうまい久しぶりだろはねここの流れで俺に行くんだよね自宅<笑>、ね、<笑><弱>に行ね<笑> めちゃめちゃ近い。何するの、今日は。はい。うんまあ、せっかく美奈ちゃん来てくれたんで。はい、うんうん。ええー、美ちゃんに罰ゲームをしてもらう。<笑>いき<な>り<笑>ひどくないですか。<笑>ちょっと集まったら集まったでめっちゃいじめてくるの、ね。美<笑>奈ちゃんと二度と出ないから。こ<笑>れ<だ>よ備できる、準備できるんですか。まあ、できるんじゃな思い出話とか。聞きたい、ね。聞きたいよ。どうなの。第一印象とか。そうちゃん。うん、全然印象違う。 え第一印象え第一印象どんな感じだったのそうちゃん第 一, 印象第一印象って初めて会ったのってさなんかか川辺でさ川辺だったっけ違うそうだあのー、ランちゃんが、うん、トレーニングでランニングしてたとこにさす が, 剣が記憶力いいそう な, んだなんかケンがこう激レンジャーに加入するみたいになって最初さこう、うん、トラックでさ暴走してブルーをなんか引き飛ばそうとしたりして<笑>で えこいつが新メンバーみたいな感じで受け入れてもらえない感じだった。<笑>でもミナちゃんはお前を引き落としちゃった。デビューフ。逆？俺がお前を引き落としちゃった。じ<笑><違>う<笑>ヒーローとしてあるまじで。<笑>違う。ジャンが確かにね。ジャンがメンチカツをなんか奪うんだからんか。メンチカツ。メンチカツ。メンチカツ。えメンチカツ？嘘。自分の大好物を。ちゅ う, う違う違う。イントネーション間違えてるやん。あのー。 だって今メンチカツって言ってた物なんだからうん剣のでみんな返信してたの、ねうんでねそこになんか突っ込んでくるみたいな。 別でその一点があってレキレンジャーに入りたいけど認めてもらえないから、うん、認めてもらうためにみんなと仲良くなろうみたいなくだり方、うんうんうん、例えばあのま、ーうんぺレとゴーは列がゴーの絵を似顔絵を描いてるところにバーて見て、うんうん、似顔絵にひげを足してひげ、うんうん、仲間だねみたいな。で列何かドン引きみたいな。えー<笑> でなんちゃんのはなん<笑>ちゃんがこう走ってるところに僕も行ってなんかなんだろうなんかとりあえずまた嫌われるみたいな<笑>あ感謝感が散られちゃうんだ。そうこれでも全カットだった。えっ、そうなの？え、企業使えなかったんだっけ？本編ではそのくだり使われてないんだよ。え、俺も。そうなんだ。ね、だかそうあったっけなと思って。<笑>ねえ、俺もそうっ思って。だからね、みんな知らないはずこれ。そうなんだ。全然に<笑>そこでミネちゃんと初めて会って、そうそうそうそ う, そう。どうだったの？ どう思った、ね、いやなんか自分は年上だと思ったシュッとしてたし慶応も多いっていうのもなんかちょっと事前情報で聞いててい、ね、いなんかねインテリっぽい感じっていうかちょっと近づきがたい感じ の, って思ってたのそうそうそうそうそうそうそうなんですそうそうそうそうそうそうそうそう 実際はですね、あのとにかくしちゃんはあの病弱。病弱、<笑>病弱<笑>本当だよね、ねちゃん。病弱<笑>ね、激レンジャー一病弱な。そ<笑>うそうそうそうそうそう。病弱だった。大丈夫かなって。あ、うん、の病院行ってたよ。ねちゃん、どうしたの。なんで。<笑>帰ってくだい。<笑> じゃあ言てないちょっと待、うん、って。<笑> 何一緒にいる期間が長ければ長いほどどんどん長 ち, ちゃんの病弱ぶりが心配になるから大丈夫かなと思っても<笑>そんなすごかったよね<笑>病弱で思い出したんですけど僕とりひくんと川野くんとメンバーに初めて会うみたいな前撮影の前に映画の打ち上げがあったのです、うん、劇レンジャーー、うん、で僕とかりひくんが出てないんだけどあの。 その<笑>打ち上げには呼ばれたの中内みたいなそこであの初めて紹介するねみたいな。って言ったらった、ね、まさかの激レンジャーレッドブルーイエロー全員了結。<笑><笑> まあ、しょうがないんですよ。なんかインフルとかそういうのにちょっと流行ってたんで、ね。は、えっと、ね何だったっけな。ななないといううになんかはやってた。とにかく、なんか、高熱が出ちゃっ た, みたいな、うんで、うん。とにかく、ちょっと、まあ、その、パ<笑>ーティーには出られる状態じゃないっていうんで、<笑>うん、まあ、残念だけど、ヒーローの3人は会えなか全員いないって申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。荒<笑>木<笑><あの><笑>君とゆかちゃんっていうあの<笑>敵の人たちと、<笑>あ、どうも、みたいな。今度、戦います、みたいな。お<笑>願<笑>いします、みたいな。仲間はみたいな。 <笑>ね、後から聞いたんですけど<笑>しょうがないじゃないですか病気で来れないってそしたらレッドとイエロー、うん、ズッキーとミナちゃんはもう完全に病気痛い<笑>どうやら満<笑>点はなん<笑>ともなかったなん<笑><笑>ともなかった<笑>ピンピンしてたのに<笑>レッドとイエローが来ないから<笑>自分も何か。 病気だって言い張って<笑>、インフルだって言い張って来なかったって、この前聞いたよ。<笑>プロデューサーさんに。お姉ちゃんとズッキー悪いなと思った。っとね、やっぱあの、<笑>悪口はやめようね。やめよう。うん、もうすぐね、悪、う、口、ん。どうしてたよね。お<笑>前劇店じゃめっちゃ臭かったよ。<笑><笑>悪口じゃん。口悪口悪口言っね。<笑> あれもらったよ、もらった。もらった。あ、そうだよね。ど, どうしたあ、あれ。あ, れあれ家に、ある、家、う、に、んまある。でも、ほどうした。ある。お前ないよね。<笑>お前。<笑>お前。えて言うの。俺のチャンネルで嘘つかないで。<笑>ちょっと待って。 なんか汗だくなんだけど<笑>でもさ、なんか当時さジャケットの色がさ、ちょっと違ってさちょっと変えようとかっやっ て, の っ, てってたんだよ そ, <笑>そうやってたんあんな子が入る前にめっちゃ怒られたんですよ。めっちゃ怒られためっちゃ怒られたんだよめっちゃ怒られたよね<笑>よく覚えてるね<笑>すっごい怒られてそうそうそうそう<笑>めっちゃ反省した<笑>そうだ、怒られたわ<笑> 衣, 装衣装がそこだわそうそうそ う, そう<笑>でもさ、思い出したけどプロデューサー来てなかった<笑><笑>プロデューサーはい い, い, いんだよそっカとんだそうだよね<笑> 海の親だもんね。またあっちが良かったなとかある あ, あるんだっけ。海は何色が良かったの？うん、モテ先生は。イエローか。イエローなんだ<笑>。マジでもあのブルーとかブルーいい役だよねブルー。ブルーいい役だよね。 お い, い、ね、美味しいだだよ、ね、美味しいいいししねルルだね、うん、でもさこうやってさささささ最初めっっっっっっちゃゃゃゃクーーーールたたたじゃん<笑>じゃ<笑>うんうんうんうん、うん動いてるじゃ、うんジャャニニやややててさやってる全然キャラ変わどこ行ってた<笑><もう><笑><さ>んだよ<笑> みなちゃんとね、あのー、あれなんですよ。全部撮影が終わって、ファイナルツアーも終わった後に、<笑>うんうん、遊園地でショーがあったの。2人で。そう。えー、そうなのあのー、覚えてないぞ。しえ、<笑>ちょっと待って。えー、どこだみゆりランド、県で、みゆりランドショーやったそう。うん、え、ヒーローショーヒーローショー、うん。妙に気合い入ってて、うん、あとからなんでって聞いたら、うん、年下のそうちゃんと二人で、 不安安だかから<笑>私私ががが頑張ななななききゃゃとと思ったで、えーうん、心し<笑>、うん、<笑>どうにかしなきゃと<笑>、うん<笑>マジいやでもそんなこと言ってたんだ。 そそそうそうそう、でもそうちゃんっ子だからとちゃんと盛り上がった そなうな盛り上がりですよ。<笑>でさ、そうちゃんってさ、多、うん、いよね激変じゃあ愛、うんい。大好きですよ。いや、すごいよ、ね。よ、うん。十五周年やで。そうやで。そこんなことになるとはね、うん<笑><笑><笑>どと。どんなこと？いや、なんかこんなさ、<笑>ね、話ができるようになってるの、ね<笑>ね、嬉しいですなっていう。嬉しいです、ね。ちゃんと来てくれてよかった。いや、本当だよ、ね。全然呼んでくれなかった。<笑> うん、確かにひナちゃんとラインで喋ったり<笑>別件でね喋ったり電話でこう喋ったりした時にちょいちょいちょっと YouTube いつ撮るの<笑>みたいななん<笑>てうと最近会った？<笑>ね、撮ったの？めっちゃあ聞いてくるよ、<笑>次やんでね<笑> ブ<笑>ーーっちゃう大丈夫えなんか、ファンの皆さんに人が、なんか、そう、なんかほら、ね、インスタもやってるけど、みんなさ、やっぱ、できれんじゃんのね、時代のファンの人が、まださ、うん、すごいね、ね、うん、コメントくれたりとか、見てくれたりするのが、すごい、やっぱ嬉しいなと思って、ありがいそうなんか、嬉しい。 ね、うん、<笑>多分見てくれてる方もデキレンジャーの方が多いと、いやそうだと思います、本当にありがとうございます、ありがとうございます、デキレンジャー元気です、頑張りましょう、なんとなんと福井ミナちゃんがソウチャンネルに遊びに来てくれました、ありがとうございます、ありがとうございました、念願のソウチャンネルに出て出られて嬉しいです。 皆さん絵本買ってください。<笑>優しい。お願いしますし。ありがとうございます。お願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお待ちしてます。よろしくお願いします。日々これ精進。<笑>己を磨く。オネストハート。激レア。<笑>バレバレ。 バイバイ